はい、じゃあチーム組んじゃいますよ。いいっすかいくよ えー、っと、今、ツイートしたので、ランバトのツイートを、皆さんリツイートお願いします見えてるかなあ、もう急に来てるね。早、はい早い早、はい。じゃちょっと今からトーナメント表作りますので、少々お待ちください。 オッケーじゃあ、締め切りますあっ、神栄さん、神栄さん、出ようぜ、今日は2オン2大会で、ちょうど僕が空いてるんで、僕と組見ましょう、お願いします。 じゃあ、これで、締め切りまーす<笑>えー、全出席シ。シャッフル、シャッフル、シャッフル、シャッフル、スタートでてーんできましたちょっと待ってね、こっち出すからね。マジクソだな、これ。 余計な機能つけんじゃねえよ、本当にもう。レッツゴーじゃない、ちょっと待ってよ はい、できました皆さん準備はいいですか、えー、デレロヌルポカとバイパーハイジ人とクロイオンペコクサモロここがシードですはいジャロップアゼタ対ハクイサジやりますよこれランナーまで組んだけどキャミーキャミーになったからね 皆さん、見えてますかおい、始めんぞ、<笑>ジャロップ、あぜたい、はくいさじ、やるんで、早く来てください。<笑>よし、もう遅い、申告がなかったのけいけない。 なんだよじゃあスタンプだけじゃなくてちゃんと書いてくださいジャロップせが 1P 側アイを入れて白衣さんピ 2P 側です先方は申告してください次の試合ワニ K 中野対セロテープまきりになるんでこちらも準備しおいてください 向こうキャミーとキャミーこんな餌が煮立てるよしはーい見えてますか始めますよ OK じゃあ始めてくださいどうぞ先鋒戦はアゼたい からワーニーさん持ってくださいよ何遠慮してんですかはい始まりました、はいえー、今日はこの後小物道13ですねう、はい、行いまし て, そ,、ね、てそのメンバーがハ ク, 君のハクキャミーとハクキャミーと教授がですねあぜえっ<笑> 1人遅いもう遅 い, もう遅 い, <笑>遅いさあぜえくんが先方で出ている ランダムで組んだのに二、えー、1分の1を引いてキャミーキャミーというチームになりました<笑>持ってますねしかれ合う運命にありますねこれはキャミーきついんですかやっぱりいやこれは全然いけますねああいけるんですかああでもしんどそう<笑>こうなっちゃうと思うそうっすねリードを奪われるとめんどくさいいや強い そうアゼくんが強い俺はエクサーチャンプなのみんな忘れてないって顔しますね<笑><笑><笑><笑><笑>さあ続いて伊佐治さんの伊佐治キャミーですねキャミーですさあ今のしゃがみ中もあもガイルのしゃがみ中足しとしてかなり機能する技で逃げた入ってます 途中で切りますこれ。これねあのー、ここここ押さえなが ら, ながらはいあのー、はい。さ伊沢健太見せたペール取ったらおめくぐりくぐって投げ。こういうとこやけにうまかったりするんですよねこの人。<笑>はいま後、あ、どうすんの？ありがとう死んだかー？めくって死なない。あ, あれがねどうやら安 定, しない安定しないらしい。 でってってガイルの場合はしゃがみくらいだとチューチューからのジャックスパイラルああじゃないと入んないらしい投げ…あ死んだ日が入んないんですよジャックしか入んないジジャックジャッッククこれ聞いてびっくりしましたいやチューチューからジャックスパイラルです<笑>ああさめくりはおがいにしたんですよね た, ただしキャミーの場合は日 キ, キャノンで逃げることができます、えー、クリーがク リ, ークリーが通るとやばいぞ入ったおったさあ余計なことしましたね ヒット確にちゃんとする方よあーおー裏に 投, 投げる投げる投げやろうあ、抜けたおお、<笑>あぜどうや<笑>さあ<笑>勝ったのはあぜがいるいやキャミーいなくなっちゃった<笑>キャミーいなくなりましたねあ、俺かトネピーあ、セロさんは 2P 側あぜ ええー、あ、ごめんごめえっと、ワニケ系中野がワンピガーは。マキリセロテープがツーピガーです。<笑>次の試合、川端健四郎対二回転カミーユです。ダルシムホンナということは、これ、ザンギの仕事では。<笑>ザンギの仕事。 まあ、うまく当てればなんとかなるでしょうはい、はい、では始めてくださいさあワニ系先法ですね先法が日本一似合う男ワニ系いや、そこが違う まずここで取っとがかないと死にます、ロさんがさあまず追い歩きだけで追い詰めたワニケそして画面端で攻め立てる、攻め立てるが、飛びが全くジャンプ強パン食らっていいねと褒めていくあうまい。 さあワニ系がもしもし歩いてくるこれは読みづらいさあこれは鬼武装で死ぬか微妙なところあっと踏んづけた鬼武装どうするああ波動食らうさあまずマキリが落ち着きを取り戻して波動拳で取ったところでおっと ニケくぐっていく本田でくぐるは偉いナイス処理さあ飛びを見せたり歩きがうまかったりワニケ小物道超小物道で一皮むけたかあーしかしデッパーここは冷静に対応さあ中の一人の手にかかってくる今日はダルシム で、いきますとさあ何でも使える中のトネピーですねえーキャミー兼ダルシムんンあたりがもうメインクラスですだがだがあしっかりしてオールしっかりしすぎてねえあーっ らって投げかよ青いなぁと言っているがあれ生ッパでよかったね生ッパにはさすがに負けちゃうのでおっと引っ掛けたおっと膝いかないさあスラストおじさん非常に苦しいスラストしか当ててねえ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 大会だとゴブというトネピーの言葉、あり得るこの組み合わせは5 0 5 0 2回転はノっと元気ですさあ、完全対応、セロテープを剥がしていく完全対応 さあセロテープ1ラウンド目遊びますからね2ラウンド目も遊ぶことで有名さあ500点稼いだナイストップさあトネピィニヤニヤが止まらないおお引きジャックキックあれは強い技おおダブルヒットあーピヨって投げてしもう トーレピーの安定感抜群でしたねさあ中野勝利であじゃあもう一回トーナメント表あっときますあキャミンは後でいっぱい見れるんで許してくださいでは川又対ケンシロいきますんであ川又ケンシロ対2回転カミンユ2ピーがいくんでマイク頼んだ さあえーとえー、と川又さんとケンシロさん、強いですね、2、えー、回転さんと神優さん、えーとね、そうですねこれはちょっとちょっとあなたたち強いね、チームがね、えー、とはーいこで次があなたたちね、はいじゃあどうぞやってくださいよ。 いやーだ強かった、ね、ダメですよ ね, ワニ強かったねいやいやいやいやいや勝てなかったよ<笑><笑>、まあ、まあね<笑>まあねいやこのチームやばいっすよなかなかケンシロウとなかなかンケンシロウバイソンかななかなかの思うんですイバイソンとあ画面ゲームの画面ってどうやってやるのメイ ン, メインはいああ画面ありがてえなーはいはい始まりましたおわ。ああれて ど, どっちがどっち どっちがどっちっていうのは。いや、えー、っと、龍が。龍が、タミユさんです、ね。タミユさんで、ケンシロウバイソンです。そうですね。この色、ケンシロウも使うんで、バイス、あ、龍を。あ、そう。です今日はケンシロウさん。バイソンっていうのをワ。ワニケイさん。知ってますよね。<笑>なんで、そんなことを聞いたんですか。<笑>あの、どういうこと<笑>いじれないで<笑><笑>ど。どういうこと。そ<笑>れ、まだいじるの。あ、そです です<笑>あーあーやっぱ強いー あ, あー優しい優しくはない<笑>だい一瞬待ちましたよなんか出なかっただけ<笑>出なかった<笑>出なかっただけだでも出ましたさあさ二回転なんかお色紙<笑>さんはねバイソンとおけら楽しいって言ってたらしいですよ。<笑><笑> 多分<笑>なんかジェスチャーしてますけど大丈夫なんですか、多分ね、面白いポイントがあるんでしょうね、あいや俺も本田本田はね、面白いところあるんだよ、あ面じゃ面白くないところももちろんあるけど、<笑>面白いところも、の方が多 い, のあお多いっていうか、面白いところを見つければ楽しいじゃないですか、どういうところ面白いって、どどうまあ、僕、いろいろ、実は本田本田、おも面白さわかんなくて、<笑>キャミーキャミーとか、ダルシムダルシムとか。 ダルシムダルシムは割とはあマシな方ですねあ、そうそうそうこんな本棚どこが面白いですか<笑>い や, ちなみにいやバ、バイソンバイソンの…ちなみにちなみにこん な, みにちなみに本棚どこがいいあど、どこがいいってか一応読み合いがあるんでえどういうところがある ど, どういう<笑><笑>の、まあるコパン振ってれば強いんだけどそうですよねそうそうあれも一応開幕の間合で、はいで、はい、コパン振って安定っていうところを あの、立ちダイヤス、あの、おかまげりああ、はいはいはい、あれが入るもんで。なるほど、なるほど。それで、来るようだと100、1百十、何 と,、ね と, ね、とか、100十とか、いろいろある、あるはあるんで。なるほど、なるほど。バックジャンプ安定はない。<笑>バックジャンプ安定ある、あ, あ, ある。あるけど、あるけど、それを、それをやると。はいはい あの気持ちが下がってっちゃうから気持ち<笑>気持ちの問題だよ。人質だとかじゃない。で人質とかじゃない。気持ちのあの気持ちの問題<笑>。<笑><笑>いやどうどうキャラはどうキャラは完全合格だから気 持, だ気持ちで勝たないと あ, なあのあのダメージガちは取れないんだよ。だああそうなんだ。ロジックでいつまんだと僕は思ってましたよ。<笑>気持ちの問題なんだ。気持ちの問題ほらあ気持ちがじゃそうそう弱かったんだ。<笑> じゃあ二回転さんの気持ちが弱かったということで一つここは<笑>、はい、気持ちが弱かったねい や, い, や い, や<笑>いや困ったら前歩きだよだからこれね、えー、<笑>今これで11番と12番のね1の4の対戦次行いますよ、えーはい、またホンダが見れるよホンダあまたホンダダルチームと<笑>さ あ, あら、はい、大丈夫かないやー また本田 ダ, ダルシムチームと、はい、これだよね本田 ダ, ダルシムと破天荒、えーえー、サこれですねはい、まあ一応でも読み合いは発生してますねま、はい OK、どうぞ、はい、じゃんけんいや座れや<笑>じゃんけんポンセーフはい<笑>ギリギリギリギリ ギリギリですね、これ、破天荒さん天さんが出てきて、いつもリコやったんでーー、はい、これはコテ君がかわいそうなことにならなくて、<笑>よかったですね、セーフ、ギリギリセーフ、これはだる、だるし目線ですか<笑>いやも う, もうお互い頑張ってほしいですわ、<笑>当然じゃないですか。<笑> まあただ取っから来てるんで教授の後はシルクさん、マリケイ様ですけど<笑>、あ取ったら来てましたよねマリケイさ、ねうんで、気づかなかった。まあどこにでもいるって言われちゃうんうそうで、ね、僕浜松の人だと思ってました。<笑>あまあ浜松の三城部が一番近いあそうなんですか。そうそうそう。一応栃木は愛知県だけど、あってこと。名古屋より浜松の方が近い。あ, じゃあ、あのー、あれだ東寄りなんだ愛知県から。あそうそう豊橋。ああだったらそうですね。 パ山松、西の方ですもん、ね、そうそうそうそうそう静岡の中でもねなるほどなるほど、そういうことなんですねそうそうそうそうまあ、浜松勢だと思ってもあれば<笑>さあ、松巻当たらない標準やられてますけど、どうですか<笑>ワニ系ボブに聞くのそういうことほら、仲間じゃんあ ー, あー、仲間気温んかったのはラッキーでしたねーラッキーゲージがないんで、食べたいですねはい、次で貯まるんではい、貯まりましたおお うん、まあ、ここからは何あもあしなくていいんじゃないかと思いますよね<笑>どう。うん、ああ、あ。一一で。いいですね。どうですか。開幕同士の思いで。開幕は。まあ、さっきやったみたいな。まあ、まあ、中継だったけど、中、うん、継。はい、試合見終わっやると、まあ、割となでも止まりますね。開幕波動拳もなんか。びっくり。おわ。ね、えっと、表投げて、うん、まあ、悪くないかったですけどね。 <笑>さあ下がって、まあ、真空あるんでねそうそうあー打っちゃったー教授教授ワニ K どうですか今のいやーどうなんでしょうワニ K さんニさんどうですか今のいやのの技振っちゃったって感じ今の真空の食らい方はどうですかいやーみっともないあーみっともない<笑>なるほど振っちゃった<笑>なるほどね でもピロシはここでまあでもね急下がってなんで、まあ、まあきついですよ、ね、<笑>まあきつい<笑>まあこの龍まず通してっていう話ですよねおー昇竜まあダイヤシシェハローかなんかしたらカラキャンで出たっぽい感じのね届いた、まあ、今のは難しい距離のね<笑>じゃあピロシは攻めあいたカラジャンおいそっかなジャンケンお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 最初のコパンがうまくかさなな重ならない重ならないの、まあ、は別にそれはそれで強いですよね<笑>あ早めに押しちゃって<笑>あそうそうそう向こうがなんか勝利を出してさたたっき そ, そういうのもあるから割と勝った当たたんなくかった<笑>それはそれで読み込みみたいな<笑>そういうことなるからそうそうそうそうおプロ慕ったけどどうですかワニイさんいや強いな強い本田はかっこいいね競技はダルシムだああそうですか<笑><笑><笑> さあ、触った、ね、これも大会したかった、うんまあいけるとこはあそうそう結構面倒くさいんん、ね、ういあのが、つえー、下大会をねよ、ね、けて避けてとか自きで終 わ, り終わりました<笑>次行こうじゃあ切り替え切り替え ななこれオ、ね、ーッ早まったあーあーどっっ<笑>ったたたたどちもも安安かかかででですねですね最大はなら何やりましたいやいやいや。 あ張り手いいねああ割り切って、ね、アッパか、ねね、こっちも割り切りの張り手とかグッつキとかねあー死あー死んじゃううまいうまかったじゃあ勝ったのは後手加点コじゃあ次ですね次え次は次ね次あのこの1回戦終わったんで えー、とデレロヌルポガさん、ここね、ここだよ、今、このなんかど入れなくていいね、ドラッグしてるとこ、ドラッグしてるとこやる<笑>、デレロヌルポガ対ジャロップ・アゼでいいのかな、うん、はいファーストプレーヤー、チューズ、はいあ、ジャロップ、なんか日本語話せる説あったけど、そうだよね、そうだよね<笑>やべえ、恥ずかしいやつになるとは。<笑> A メイン。A 剣二級、A 剣四級ぐらいの英語で喋るところだった。あ<笑>えっとエスタガットと S 剣ですね。ワニケどうですか？はい、これ。そのこと僕に聞く。聞きます聞きます。ます<笑>なぜならマイクを握っているから<笑><笑>いや。だって。いやあ、なんか聞かれるのが嫌で逃げ逃げたいんですけど逃げられないです、ね。<笑>逃げられないよ。ワニケどうですかこれ？ちょっとどこがポイントだと思います？どこはいや。<笑> 佐賀とは玉打ち で,、はいはいはい、で, でそれに対して兄貴んじゃないよ<笑>赤剣、はい。エ<笑> S ケンはどうすんだろうどうすんだろうねみんなも見ているみんなもニケンと一緒に考えようぜ<笑>考える視聴者と一緒に考えて考えよう育てていこうよ<笑>お飛んでったいでもね気がいですからねですからね あ, あサがット側は飛ばせて落とすっていう感じに見えるただ、ジャンプ速くてああ多分、可動域を見てから止めるんでちゃうね。<笑> あと出ても今やばかったから SK の先端強いんじゃないああの大キックそうそうそうなんだかんだでお前にはねちょっとね体形強いんだけどサークのキックの方が強いああなるほど勝ったのは、えー、ジャロップの SK ワニ系どうでした今<笑><笑>この人いじめる<笑><笑> 何計算の絵です。開幕波動。ええー、デレローさんですね。ああ、デベロー、粘ってる、ねでやっ。いいよ。<笑>応援するしかない。<笑>これはまあ、とりあえずね、ゲージ貯めるところだと思うんですけど。ほどうですか。<笑> い, すか<笑>いや、結構飛びが落とせてないのかな。難しいですね。下がった側が。 足がこれなんですよねあっちゃうん、飛べちゃう ん, だうすいんですよで竜川は飛べないっていう感じ真空でいいんですよ真空でさ あ, あー 飛, っ<笑>飛んで飛んで飛んで飛んで飛で切り返した難しい、ね、さあ開幕打た当たらない当たらない 後ろで二回転さんが詳しいことを言ってる気がするんですけどこれね<笑>結構デルロさんがもうツー高めにジャンプピーク出してるんで割り切った場合は多分着ャまでーリンク当たっちまったーまでジャンプが持続してないから、はあ、集大タイガー入ってピヨると思います<笑>ピヨっちゃうんだ、うん、怖いな ー, いーあ ー, ー, あー出なかった難しいーおー打った うわ、間に合っちゃうあれなんですわま あ, あれわ、間に合っちゃうよねよよ<笑><さあ><笑>いつもあんな感じですよね阿部くんもね本当ですか<笑>あ、あたち合っ て, <笑>っゃって、うん、画面端いくとね、結構龍いけるんですよとにかくはね、有効ですいやー、でも球が速い<笑>今のもね、ダイヤシャ波動にしちゃうとダメじゃないですか あいっとつがった。ああつがった。小竜。しっかり削った。アゼリアさんがね<笑><笑><そう>。さ<笑>あ。さあ。アゼリアさんが、えー、対象戦ですね。はい、あ。 ケンシロウさんですね。はいお願いします。あのハーバスの三セーブでやってるケンシロウと言います。よろしくです。あの風引いてます。はいはいワニのせいでワニのせいですか。ワニのせいそうでよくないですね。そうなんですよ。こいつって無理やり半分年老しまでされてよくないと思います。はね、はいワニ系反省しろよ。はいもうダウンであの遠征先でワニくん見たらもうみんなで カバンにするなり財布にするなりベルトにするなり好きにしてやってください、はい、で、これ、リュウガエルですね、すみません、ですけどね。<笑>僕はちなみにリュウガエル、1ミリもわからない太郎なんですけど、あーなんか、あのこの組み合わせは僕結構、2シャン信者なんで、ガエルなのかな、突き詰めればガエルなのかなとは思うんですけど、強いらしいですね、見たことないんですよね。ねえまあ、 ソニックな玉投射で裏剣と、まあでも真空がやっぱやばいんですよね。そうなんですよね。こっから無責任に真空飛んできますからねも う, うねないけど削減<笑>しないけどまあ玉をなんなんていうんだろう玉に当てるっていうよりなんか<笑>なんでなんで誤差ありましたね。なんでなんであーしあー あ, ーあーいい内外いし。ごまかしました、ね。あデさんですか勝ったのはセリアさんが勝った。 ワンピーガーが黒いワンペコツーピーガーがワニケーン中野先方は申告してください向こうの先方聞いて く, くださいペコさんは龍だそうですしょうがないなでで次の試合の先方はいやいやいや聞いた オッケオッケーじゃあ始めていきましょうペコさんは龍だそうですここでーすはいそれでは 1P ーペコ龍 2P 側が中野ダルシムはい ニカさんとマイクやらせてもらうの初めてなんで、お願いしますす初めてですよろしくお願いしますケンシロさん、なんか声ガラガラですけどもワニ<笑><笑>のせいですいワニさん、ななんかそういう病気キャリアみたいな、まああはいまあ、治, 治りかけなんですけど、はいあの、ちなみにこれはもうやっぱ、だるし思い切りダルシムって感じなんですかね。<笑>いや関東だと、はい、あって 6.5 ぐらいだろうっ て, ああああ、はい、っていう話になってます。あ チューブだとダルシム7ぐらいあー、えー、そうなんですかやっぱあの立ち上げはやっぱ強いですよねダルシムのまあそうなんですあの龍が進化してる場合に比べて、はい、ダルシムがあんまり進化してないんでああなるほどあそうなんです、ね、やっぱりですねその一回こかすまで あ, そうです、ね、<笑>あここっからの大き攻めですね<笑>大き攻めでどんだけ持っていけるかっていうのがやっぱ 映画はそういう意味ではトップスピンできる方がダルシム戦はいいのかももうはるかにいいです ね, そうそうですよね空中で踏ませた後とか一気にいけるんでうまい、うんうん、投げ、うん、さあペコが取り返す、はい、ダルシムはね竜、あのー、にリードされると逆に勝ち目がないんですよ竜、はいはい は, いはい、は逆転の目があるんですけどああ確かにあそうですね逆転性は確かに、ね、そういうこところなんですよね 竜巻こういうあの無責任な行動もあなで非常に怖い、うい無責任ですこの中国ス、これもやっぱあれ怖い2段ですよね、表そうなんです、ね、中国スは、はい、必要経費として、まあ、見えりゃベストなんですけど、は い, あはい、はい、あ も, う, も う, うのはしょうがないみたいな奥、ね、攻めで必ず取れるところとダルジム側は取れないところとあはい、はい、そこで差が生まれます。 あ, あ、そうなんですインフルのード こ, こ, こ, こ, こ, この側では大きいナイスゆるどりだが減らないゆるどり減らなすぎ る, るこれはもう足を伸ばしてるだけでおっうまい正男<笑>の間正男のマール次の試合バイパー俳人対、えー、川又健一郎なんで準備しといてください さあ体操はワニホ本ダ今日はチュームからの教授応援団の代表として本人は多分、誰か行く人いればいいから適当になんか誰かいたらラッキーみたいなノリでだと思うんですけど、なんかまんまと捕まったわけですね、<笑>そうですね<笑>年まで押されましたからちゃんと来るんだろうなって、この調子なのに、なるほどワニケイズムですね。まあ、ワニ君 龍だよよ結構やってるよね、まあ、まあまあまあまあこれは明確にキャラ差がありますねああまあそうですね要はワニ君だったらきっときっときっとワニ系にかかる期待シューブの欲しいそうですね期待はしてないです<笑><笑>やっぱこう浜松勢的にははい系さん浜松勢かわかんないんですけどあまああの愛知にの、はい 愛知のお住まいのハーマス、まあ三セーブが、はい、あのホームだと思ってくれていいです素晴らしいいいですと思いますまあ三セーブのみんなはなんていうかわからないですけど<笑>やっぱねそこら辺があそうです、ね、愛, 愛される理由ですよね愛される疑問符なんですけど勝てなマークなんですけどう ま, うまい今のはうまい今のうまいさすが し, かしああもうこれはもうあもう苦しすぎるやることねえよもう<笑>いや。 頑張って歩いたあそこは評価したいあなるほどさあ勝ったのはペコ・黒いワンチームさすがに強いですね<音楽>はい次の試合バイパー俳人対川又健次郎始めていきましょう<音楽>川又ん試合だよあなた勝ってるからいっぱい試合あるからね<笑><音楽>スーピースーピー その後、草もろ対破天荒固定準備をお願いしますえっ何これピロシュ教授死んだのあ死にましたよマジはいマジかしょうがないあッ OK そっち OK、はい、じゃあ始めていきましょう 1P 側がハイジンリュー 2P 側がケンシュウバイソンこれでーす今回しましょう、はい まあ、ケンバイソンがでも、うん、東西線は全然バイソンで出てくんないんですけど今日はバイソンでしたねメインカラーが分かんないプレイヤーですまあでもバイソンだと思いますスーバイソン DJ、まあ、バイソンが一番戦闘力が高いと思いますなるほどはいああこれどうするんですかねあちゃんとできた でも分かんない、難しい、うん、うーんまああの強ヘッドを打てるかどうかっていうところでバイソン使いのセンスが生まれますよ打てないんです<笑><笑>おラハスさんにあそこで歩いて中越されたから切れ<笑>そうになったわかんな い, いこの黒いバイソンとはいっぱいやってるぞハイジェーン会うたんびにやってますからねあっと ここで締まってからおダ内野手確定これはなんか、今の軌道はすごい頑張ると竜巻で裏にいけたりしないもうちょっと近ければねーなるほどねーさあ大きく攻めきるぞ分かんねえやつこれが2面だあ、お後ろに、ね、ヘッドこれはラッキー相模高校しっかり落としてうん今のさあまたチャンス表 もうも完全に思ってませんさあクレジリエイティーチャーズ完了うわーしっかりコンボつないでいく中足波動に割り込んできましたねはーいさあバイパーホークがケンシュローバイソンと川ュ龍両方とも相手にしないといけない今日はルーザアーズありません一回負けたら終わりですさあしかし あのーあー、昔は。バーサスに遠征すると。バイパーホークが一番衝撃だったみたいな。ことをよく聞いてたんですよ。ああ、しかし。おーうおさあ、しかし。ワイパー、眉一つ動かさず。こういうこともあるよね。こういうこともあるよね。ことですよね。そうですね。こんなところで。こんなところで負け。 でも別にく あ, す, あーすげえ遠いおお終わりましたかそしてサギはいはいはいはいああ台風なんだなるほどねバイソンは橋の上流のとサギトいけるんであーやっちゃってもいいと思うんですけど、ね、起き上がりが遅いからね、はい、その代わりジャクジャクつなぐとダメなんでしょう、えー、とじゃあ3段にしないとダメってことね あそれを完璧にしてるのは今のところヒロヤン焼き鳥なるほどねだけかなあーあーダブルアップサギ飛びしっかり、はい、はいはい大踏これがハ イ, イパーやで見とけや。いやさああそこからね負けちゃうもんねクレイジーを出させての刈り取りは素晴らしかったですね 正解が分かんないもん正解はね、クレスリーアッパー、<笑>なるほどアッパーラスト、そばーに立っちゃうんですよ、えー、本当なんですかしかも地上で全体ヒットします、えー、これ、覚えておいたほうが知識いいですね。はい 無敵が長いんでね、えー、え、パンチピックのほうですかああパンチの方はあとあもうあのンペー偵が出終わるまで無敵なんでなるほどじゃあキックは出ない出が遅いからその分無敵長いんですよへえー、豆知識あるなと言っている間に読み合いクソ技出たな あ, あれ台風回せないひどくねあっ2ヒットしてるあさあ川又のもう真空が汚い いかないねぇ1着でガードさせてプラ9ぐらいあるからねどんな技だよホントさあキャンプさあコンドル付き合わず無理しないっすねでも画面は押すよみたいな、うん、<笑>端にはいかないようにするよス<笑>っと歩いてきて あまりハードオってあー今度レンー、ね、あ, ーっとあーっとこの位置はまずいのではあうまっうまかった<笑>すげえあんなところで落ちるんですねやめておけパート2みたいな感じですね<笑>裏やめておけあーあ。あのー、バイパーさんだけ知っているダイサスタイクルと昇竜対空が、はい、両方とも 優れる微妙な場合のジャンプジャックパンチがあると言っ、えーま、た, たのであーしかし閉じ込められたさすが川田勝ったのは 2P チームですね8番草茂呂やるよ草んと破天荒小手 2P がいてください茂くんは勝手にエントリーされております えやるのとか言ってたからいやいやいや先方は申告してください<音楽><笑>えーとザンギを座ってたのでテ、はいえー、く君がいきましたくんが行く、はい、だって勝手に座ったんだも ん, だ 勝, 手 ん, だもん勝手に座ったからねそれはいけない そ, それはしょうがないよさあ諸残技 VS 小手サガット、はい まあ手結構若手同士の、うん、なんかね小く君は結構いろんな残機にいじめられてるんでそうっすよねまあメインが TMF で次は A4 ですね A4A4、はいまあ、A4 がいじめるの好きなんだこれがおー分かるー、はい、さあでも A4 にいじめられてもスト2嫌いになってないっていうのがす 晴, <笑>晴らし い, 素晴らしい あのー、本当にエスサガッドで先生いない中で初めて、ね、どんだけ負け続けてもずーっと続けているこの小く君の継続力ですよね根性ですよ根性そしてややを倒すという<笑>あっあーあーあああっあっはじきよねそれは安いんでは うーん、モロが進めないあダブルダリーワ あ, あ, あってただけだったさあしかしサチュンリー頼れる対象ですあれチュンリーはいるのかなはい、宇都宮はチュンリーいるのかなチュンリーはいないいないかなうんいないかなわかんないっす宇都宮じゃないんだっけ なんかね知らない<笑>なちょっと違うんだよね<笑>なんか栃木県だったような気はする栃木か、うんまあ、宇都宮も栃木なんですけどそうやな、はい、あ, あと出たあ例のやつ例のやつ出たなあれはねさっきジャロップにやってたんで あ, あこいつと思いましたよあに憎いですねこれね組つけ、はい、あれはガードされても まだツンンターンが続いて、はい、2000パー踏みつけですね2000パー踏みつけですね、はい、あそこゲダンらって負けてもいいです、ね、<笑>別に別に、はい、このキャラさやべえああ間に合わないもんねーそうあーあーあーあーさああああ天功さんが頑張れば勝てる天功さんいけますよ を戻さなければいけますよこれは次ザロップアゼが 1P 側ワン、えー、クライアンペコが 2P 側ですーーうんあ、あテッを下がったところに飛びからいくそして画面端苦しい状態歩き投げきついはいはいはいできないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは あれ、めないところからでも戦列コンボいけるんですよね、はい行きますいきます、ね、中キックコパコパ戦列っていうのがコパコパ相模コパーもう入っちゃうし、はい、できるんでもう、まあ、飛び、飛んでからため始めて戦列ん、ね、出るんでまあ汚え技だなと思いますね<笑>まあ本来はそうあるべきなんですよ<笑>前入れっぱで出る方がおかしいおっうまいぞ さあ、破天荒、画面端、線でもうちょっとで止まれるか、ここで打っちゃう、投げる、悪くない、中5ス、見えんか、見えんかったね、さあ、追いつきましたよ、さあ、喜く君、こういうときね、飛ぶんですよ、強気の姿勢を見てとこうみたいな、飛んで解決しようという、浅ましい神経ですね、いや本人的には多分、強気の選択肢なんだと思います見見て見て 恐竜で落とされてますよあっナイスガードまあでも落とされなかったら勝ちみたいな<笑><笑>あっこれはでもためたのであーあこぼれツきキッククソ野郎ーーすーぐさあ勝っちゃいましたね草もろチーム勝利はいジャロップあぜが 1P 側黒いワンペコが 2P 側です 頑張ってほしいですねこれはエッサガガイル対リュウ・ホンダあ先に座らない方がいいよ先に座らない方がいいよ相手に分かっちゃうから OK、はいはいはい、じゃあ始めていきましょうどうぞ、えー、これで準決勝1試合目ですねはい じゃあこっち見ときましょうイさ あ, あ TMS は見てるわ あ, あペコさんはごめんなさいリュウですさあジャロップエッサガット VS 黒いワン X ホンダこれどうすかいや全然エッサガですけど全然エッサガはい、いや ど, どこにホンダがいける様子があるのか僕は聞きたいぐらいですけどね なんか、S、X サガットはどういやダメですよダ メ, ダ メ, ダメなんでいやもう聞きたいわ無数<笑>にいけるっすよ逆に聞きたいなんか球関係ないから<笑>あるか、ね、<笑>い全然ないだいぶ関係あるからね球しかねえから本当にしかも最近なんか歩いてきたときにはい ったれてもタッチキックが落ちることが発覚してでも相打ちですからねあれ、えー、ギャラさあ広がったなと思って<笑>さあアゼガイルが頑張れればなんかねガイル戦うまいみたいなんですよね<笑>黒いワンさんなるほどガイル戦は一通力出ますからね僕は大嫌いですね<笑>全キャラ嫌いだよね一番嫌いガイル本当 でやればいいよおさあ阿部が粘っている頑張ってますね頑張ってますよ画面端から 動, 動いた勝い<笑>えー投げ投げか今もでも読み合いになるんですよね最後、まあ、ダブルサマーか普通のサマーかの読み合いですかねいや投げダブルってやったら強100巻以外だけかそうですねそう ダブルは強弱感で裏に行くんですよねでも普通のサマーだと落ちちゃう代わりにジャクソマーが勝っんそうですねとりあえず投げを入れるっていうの重要ですねさあ悪くない悪くないぞアゼリアうん、えー、おうまいうまいうまいあの相んましゃがみジャクソンないますよね、はい、ああ い, いいですねうまいぞアゼリア 阿、ま、部、あ、君も打点に揉まれてないですから昔は阿部便が消化に行って一緒にやってたしうまいなあうわガイルもおおああーこれはでかい全然まだあーまだガイルですよまだガイル有利ですよホントかい、まだガイルもうこれ 本バス戦だと、分かったなみたいなあああ。黒いワン強すぎる。ツーピーガーチームはまだ無敗ですね。ソニック避けるのがうまいんですね。さあ、決勝進出でございます。川俣健志郎対草もろやります。そう。<笑>川俣健志郎ワンピーガーは。じゃあ、もろさん、先方でね。<笑><笑>そう、じゃ、じゃあ、草さん、先方でいきましょう。もろ。 くん、はい、試合だよ、がはい2ピ が, が,、はい、が先方は ?OK、はいーーはい、じゃあいきましょ う, う、準決勝ですさあ。 そんな…だって…セッティング g g s さんがダルシルとガイルを応援してますねなるほどリュウはダムンって書いてますねリュウ・バンは間違いない<笑><笑>リュウ・ライトさあこれはケンシロー・バイソン VS モロザンギおっおっでも今のバックジャンプリスク管理感ありましたねそうですね これどうするんですかね、これは内野手当てるだけじゃない、うん、あーあの今見てて気づいたんですけど、はい、なんか、コパンの連打遅くないですか、遅いし、下がられたら前にいかないとい、ないです、ね、あーなるほど、コパン連打は間合いがしっかり合ってないと勝てません、そうこれ、うーありありあり。ある これねでかいのを取っとくべきなんですよラウンド負けてるからね、うん、あのー、今の間合いだとチュンヘッドだとダイダイ…イヤスが入らないのでなるほどスクリューにいっちゃってオッケーですねあさあさしかしグランド刺さりまくってチューチューグランドうん今のところにダブラリなんですよね、えー、前に歩いてピーラリしか当たらないんだよねあそここれ いやーヘッ ド, ヘッドー強いさあケンシロ絶好調ですねーさあ草リ里モド君いつもうるさいのに今日はなんかおとなしいですねさ あ, あヤクルト負けたからななるほどじゃあ 5月中はえっまだ連敗続いてんのヤクルト5月中ずっと負けてたんでそ う, そうだよねそう15連敗ね止まったのあれ 16? 16連敗ですねおあと記録まで2連敗、はい、でもセ・リーグ記録ですからあそうかはいノッティより弱いあるよさあ まあまあ、チュンリーはいなかったはずあなんかやりに来たぞーケンシロ頑張れケンシロ頑張れああおもらしなんですけどねはいここで川又が見せたるとまあ十分まあ十分ですかね 撃ってったゲージためたうわ ー, うわ ー, ーくぐった、ね、さっくんはあそこやっぱあのすぐ飛んでくるんでここは読まれてる感じですねさあゲージがさっさと溜まるああ怖え怖え怖え怖え今の真空でしたね間に合ってたんじゃないかなおゲームキックめくってさ引っ張り投げしかしリスク管理うん前に歩いて 中攻撃をしてるだけだぞあーあ拾えるおーおー、えー、あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 自分は飛ぶけど飛ばせないよっておー、うん、いやーもう朝も強すぎる竜巻で逃げつつゲットマスターそして真空ガールゲージ溜めてーなー俺もなーー投げるー投げさあそれではもう決勝戦なので2ピーがいってくださいなるほどねはい、えー、川又チーム勝利ということで 決勝戦です行っていきましょう黒いワンペコバーサス川又決勝頑張ってほしいですねまあ予定通り上がってきた感じですねこのチームは OK よしじゃあ始めていきましょうおっ お、先方は黒いワン VS ケンシローバイソンこれはワンピーー読みがちですね普通にまあ言うてバイソンですけどね言うてバイソンいやあの龍、ー、には当てなくない と, マシとまだましみたいな。うん まあ、73よりは64みたいなそうすね感じです ね, すねこれ64もちょっと怪しい感じしますけどね僕は73よりだと思ってますけどあそう、はい、だってもう何もできないじゃんなんかする必要あるかい<笑>だってもうバイソンが体力リードしたら終わりだよいやーああ終わってねえだってマジで張り手が強いからああ あれ、見てからやっててのかなー見てかならっぽいですねバックジャンプの着地は必ずクロイヤンさん見てますあおおっ小針手だけだと思ったらド<笑><笑>スコイオはドスコイオはやってると倍速のゲージ溜まっちゃうんでそれはやったらダメですね先に貯めるそうですね先に貯めるというより貯めさせないのが重要なるほどおーっと見てから あー怖い怖い怖い怖い怖いうわーあっといい中盤から入ったさあケンシロウじっくりいくかここで使ってしまう、まあまあね、ああ高めああああ追いちょああああああああっああああああああああああああああああああああああああああしっかりしてますねさあああああああああああだぞ ぶっ殺す気合が入っております川端さんがホンダ戦を得意というのはあんまり聞いたことはないので、はい、あでも苦手って話も聞いたことないですね、まあ、ど, どうなんだろうな分かんないなおやはりファイヤーが強 い, しかしいや飛べないですねこの波動、えー、<笑>この波動は飛べないわこれはうまい あさあ い, いにかードした瀬翔しっかり進出派銅、勝利権、はいて将棋になっております、きついね、いね う, わーうわーお釜切りにダイヤ差し替えたら、まあ、こんなに差し返しされたらもう終わりですわ、もう、相場へ上がったりですね、はい、これはそういうゲームじゃないんですけどね、<笑>波動とか4んで置いてるのに。そう ニュートラルから踏み込まれる、ね、歩いたら差し返されるってねえああちゃんとちょっと歩いたよあー歩き昇竜が完璧になるとああきついーあーさあペコあとは任せたもうなさそうえー、うんうわあ素晴らしい動き大将ペコ とりあえず負け目を消していった感じの ね, そうっすね動きですよね勝つっていうか負けないみたい な, ない確かにこれで大将戦今日は S 剣ではなく龍、まあ、結構ね奇想天外な動きをするんで<笑>惑わしてほしいですよね<笑>結構自由ですよねペトさんはうどうせサブキャラ出しみたいなこの気持ちが見えるんですよね<笑>そういう 横島な邪悪 な,、はい、ジャークなおさあ B と B 手も押せるしかしこの踏み込み返しが素晴らしいゲージがこの真空を大事に数 え, てたんかこれ数えてるマンですよしっかりしっかりどうなのしっかりか分かんないけどあーああの手で抜けんな ダイヤ性弱波動ってまあ割り込める自分 の, のターンにするために重要な行動なんですけどさせなかったですねうわ ー, あー、なん で, なんであれはよう練習う ま, い, うまーい、この男あー、おっと、珍しい、おちせめしか飛ばない男。 さあ、ペコが数えてるんですよでもみんな俺が飛ばないと思ってるからたまに飛ぶんだよねっ て, 言って<笑>浜田さん言ってましたなるほど勝手に飛ばないとは俺は言ってないけど言ってないけど飛ばないって向こうが信じてるから<笑>たまに飛ぶって言ってました<笑>あそれも勝率が高い飛びしかやんないですよねそう あっとこれはペコペース画面端で一方的にゲージを持っているお真空せた。おっここから取り戻せるか な, るかな う, わうわ ー, あー勝ったのペコいやさあ優勝でございます真空を、ね、2回当てて勝利そうですねあ、まあはい、竜らしい勝ち方と言いましょう、はい、おめでとうございます ということでトーナメント票を貼っつけてこれで、えー、終了という形でとりあえずですねこの後小物道13博対、えー、教授対白やりますので一旦配信はストップいたします準備のために、えー、20分ぐらいもらいます ますのでお待ちください。それでは一旦失礼いたします。